はい、おはようございますラスカラでございます本日の動画はですねもうサムネの方では分かってると思うんですけれども今回の動画もラーメンを食べてままいりました今回の動画でお伺いしたのがラーメン二郎ひばりが駅前店さんでございますもちろんねこちらのお店もめちゃめちゃ有名だし知ってる人もいっぱいいらっしゃると思うんですけれどもこちらのお店ねまあうまかったね 僕もね、動画では初めてお伺いいたしまして昔 YouTube とかを始める前には一回だけね行ったことがあるんですけれども改めてねこう撮影でお伺いしていただくとわわうまくてと たたというか驚いたといいいううかか驚今回撮影自体はまあラストロットその日のお昼の最後の時間に撮影させていただいたのでいろいろとラーメンについてね話そうかなと思ってたんですけれどもあまりにももうあまりにもね好みすぎてなんか言おうとしたんだけどもうね言葉を失うぐらいうまかったです。<笑> なので、今回の動画もシンプルにね、黙食という形で、もうラーメンに向き合ってね、がっつりと食べてきましたので、ぜひね、動画の方をお楽しみいただければと思います。で、映像の 奥の方にね、女子さんがね、ちょっとまかないを食べているんですけれども、こちらについてはね、もう女子さんの方から、えー、うつって大丈夫ですってことで承諾をいただいておりますので、僕がこうラーメンを食べながら、奥で女子さんがね、こうまかないを食べてるみたいな映像になっております。まあそんな感じで色々と説明はしましたが、もうね、早速ね、皆さんに本編の方をご覧いただければと思います。それでは、どうぞ。 t e a n k s Thank <laughs> you. Bye. <laughs> はいということで本日はねこちらの大ラーメン豚入りいただいてまいりましたいやもうスープ麺野菜お肉ともう全てがパーフェクトにね好みにぶち当たった一杯でもう幸せもうめちゃくちゃ幸せだったこうやって編集してる間も思い出してねもう食べたくなってしまってもうね正直今我慢できない状態ではございますがそれぐらいね、も う, うまい一杯でございました 基本的に販売しているメニューはこんな感じでラーメンのみ、まあ、ここにね、サイズの変更があるような形になりまして、営業時間もね、まあ、こんな感じでございます。ぜひね、ひばりがおか郎さん気になった方は食べに行ってみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画がと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。 でした あ, ありがとうございます。あ